羽乳血源の超絶人気なお健在、関連商品またも即館で担当者も業店、弊社としても想定外。フィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たし、プロ転向した羽乳血源28の凄まじい人気ぶりは今なお健在だ。健康科学メーカーのファイテン社は6日にオフィシャルストアで羽乳のプロ記念モデル、ラキューはブレスレットウィングスゴールド。 税込 29,700 円の初回出荷分の先行予約を開始。同社の担当者によると4桁の在庫を用意しながらもわずか3時間余りで完売した。再販予定がある中での大きな反響に異常というか本当に完売までの時間が早かったですね。弊社としても想定外でしたと驚くばかりだ。競技者時代は五輪に連覇など 数々の大会で優勝。男子で唯一スーパースラム、主要国際大会6冠無理を成し遂げた。昨年7月にプロ転向を表明すると、同11、12月に自身初の単独アイスショー、プロローグを開催。今年は東京ドームでスケーター史上初となる単独アイスショー、ギフトを2月26日に予定し、3月10から12日には、 東日本大震災から12年目を迎えるタイミングで、ノーテイスタラタお地元球場で実施する。同担当者は、東京ドームで前人未到のアイスショーを行うことなどが発表されていましたし、皆さんがより注目されていたことが今回の即完売につながったと思います、と分析。プロ天候時には、一部から注目度の低下を懸念する声も聞かれたが、 プロに転向されても影響力は全く変わらないですし、それ以上と言っても過言じゃないですよ。と、その絶大な人気ぶりに目を丸くする。活躍の舞台こそ変わったものの、ファンを魅了する唯一無二のカリスマ性は不変。皆さんがもし必要としてくれるなら必要とされたようなスケートを常に全力を尽くしてやっていきたいと思います。